たちですね。新しい車を購入しました。ね名前を名前なんだっけ？デイビッド。デイッド。<笑>ビッド今日でお別れです。最後のライドです。今からですねジムに行ってきます。久々のジムでご覧の通りに顔がまんまるでございます。あの新しい車はですねあのニックのお父さんが使っていた車です。えっとすごい綺麗でスムーズに。 運転ででできるるるので私たちがが探している車が見つかるまでは、えー、この車をーい皆さんただいまです。 袋入りましたなんかねジムでねやっぱりこうトレーニングしてると撮影難しいじゃないなんかあんまり運動してないように見えるんだけど結構頑張りましたその後のシャワーも気持ちがいいですねはいってことでちょっとからスキンケアをしてご飯を作りたいと思いますスキンケアまずはイノセントヒトセラム美容液つけます このね美容液以前も紹介したんですけども私がいつも使ってるサオテンオイルさんの、えー、会社から出ている美容液ですねもうねつけるとすぐにねペタって吸い込んでくれるの。 この美容液はもう私大好きですね CA の友達にもあげましたヒトセラムの美容液は私何個使ったかわからないですこれはあの提供じゃなくても出会っていたらもうリピ買いしてますね私のあの母も使ってますその上に化粧水をつけてますで化粧水の後にいつも使ってるはいこちらのサボテンオイルを使いますはいこちらのオイルねあんまりベタつかないんですよ 夏も近づいてくるからやっぱりねオイルはベタつくイメージがあって ややすすいいいいんだけどオイルスキンケアはね1年中やった方がいいらしいですよ私も実際あのサボテンオイルさん1 年, 使ってます1年うん1年中ずっと使っててあんまりねベタつきが気にならないので夏でも使いやすいですはいこんな感じ で, で使いやすいでオイルをつけると日焼けしやすいって思われがちなんですけどもうちはサボテンオイルはうちはサボテンオイルそのものが抗酸化作用があるらしくて酸化しづらくて紫外線にも強い らしいです私は日中そして夜使ってます、まあ、商品としては高価なんですけども実際に、ね、この1本で3ヶ月くらい使えますはいでねすごくいいオイルなのでエイジンゲケアにも使えますしその分他のスキンケアを使わなくてもいいメリットがあります高価に見えるけど1本あれば実はねコスパがいいと思いますあと私はね手に残ったオイルを首とかあとデコルテ とかにも使いますちょっと多めにつけてマッサージしたりもしますしあとはね最近はこうネイルをしてるからさでネイルの周りにもね残ったのをちょこちょこつけたりしてますで今日ねちょっと友達が来るんですよみんなで映画を見ようと言ってるので軽くノーメイクなのはちょっとあれなんであのひどいんで軽くお化粧しますこれねもうないんだけどあのめちゃくちゃ惜しいです すっごごい汚いごめんねイノセント CC メイクアップベースなんだけど見ててねどこをつけようかなここにシミがあるからちょっとだけ白く最初はなるんだけどすぐなじみます オイルを使うことによってメイクの汚れも顔に残りにくいらしいですよなんかねこういうメイクをする前に油分でこう膜を張っているとメイクとか大気中のホコリなどからこう守ってくれるのでこうメイクとかとホコリがこの毛穴に残りづらくなって素肌が綺麗になるそうですすごいねこんな感じ はいこれであとささっとメイクしますやっぱりね黒髪にしてすっごい楽になりましたはい 髪を乾かしますはい皆さん今回でお別れのデイビッドくんをお見せしたいと思いますデイビッドって名前を付けた車なんだけどこれからねお掃除しますまだね新しいのにナンバープレート付けてないねみんな何だと思う<笑>私が彼の誕生日にね買ったんだけどそのナンバープレートゲスしてください ドアが2つしかない。車ともお皿おさらばです。はい、最後のこの車での設営となります<笑>。 この車はニックが、えー、9年ぐらい運転してて私と出会う前にこの車に乗ってたので、はい、もう彼がもう本当に若い<笑>若い頃20代前半の頃からの車ですねはい故障もせずに ち, っちゃいけどこの車でヒースロー空港まで結構ねあの行き来したりそう私が彼と住むってなった時にこの車で彼があの私が住んでたロンドンのフラットに迎えに来てくれたんですよ私が と全部の荷物をここいっぱいに詰めて、はい、でそういう日に限って必ず大雨なんですよね「<笑>え危ない怖い」とか言いながらロンドンをえ運転してで今の街に来ましたはいというデイビッドくんでした今はですねもう新しい車があるのでこの車 の, あのなんか税金とかインシュランス保証とかをあのソートアウトして、はい、で数日後からもう乗れますねでこの車は、えー、彼がねもう今日あのお掃除に出して中も外も 綺麗にしてで今ねこの車をリスティングにしてるのではいえーどなったかね買ってくれるまで一応このドライブに駐車場にはハイ、はい、デビット君はいるんですけどもあの実際ねいくらで売れるのか私もあの興味があります皆さん興味があったらコメント欄で教えてください日本と料金で多分変わってくると思うんだけどこのフォードの車で何十万円になるのかはいもし皆さん興味があったら次の動画で売れた時に紹介して ちっちゃくて丸くて赤い車でしたはい<笑>ご飯を作りたいと思いますサルトニドパロマリンダアンダイプロエトボラ パロマー、a ンアルトミービーダー、なんだてばか a 5目でした、うん。はい、これからね。友達が来るんだけど、はい。夜までね。あの話し込みそうなので、一旦撮影はここで止めます。ってことでまた後でね<笑>。最近はいつも一緒に寝てます。カメラ見てごらん。<音声>こんにちは。クッキーの匂いがするムカです。寝るも。 <笑>現在2時でございます友達とはたっぷりお話をしていい時間を過ごしました彼れは先に寝ちゃいましたはい、えー、ということでスキンケアを差サック終わらせて寝たいと思いますさっきと全く同じスキンケアルーティンですはいことで ちょっと今日はねたっぷりめに塗りました。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。それではおやすみなさい。ハブグナイト。バイ。